さてですねこのトークセッションもそろそろ終わりりの時間が近づいいてまいりました最後にですね今まではこの「デトロイド・ビカム・ヒューマン」を題材に「個人はそして社会はさらにその先はそして 人間らしさはっていうお話をしてきたんですけど最後はですねこういったデトロイトのような作品とかあとはですね SF っていうものそのものであったりとかまたはですねクリエイターのそういったイマジネーションっていうのがこれからの社会 AI 社会っていうものが来るって言われている中でどういった役割を担っていくのかっていうお話をですねしていきたいと思いますまずですねデイビッドさんにお話を伺いたいんですけど最初の方でもですねおっしゃっていたようにデトロイト・ブカム・ヒューマンってこう 作る時に僕もプレイしていて思ったのがものすごいリアルだなともしかしたら本当にこんな2038年来るんじゃないかなっていうようなちょっとワクワクしながらですねプレイしてたんですけどそんなリアルな作品を作るにあたってですね先ほどテクノロジーとかについてもいっぱいリサーチしたというふうにおっしゃったんですけどもう一度ですねどんなふうにこれを作品を想像したのかそのイマジネーションの源泉みたいなところですねちょっと簡単にでいいんですけどご説明いただけないでしょうか。 Oh, the, the, the source of, of inspiration was really,、um, was really to talk about human beings, to be honest, maybe more than AI. It, it's, it's a game about ourselves, it's about, about,、uh, it's about our society, it's about how we、uh, relate to each other and all the conflicts that may happen in our society. So, that, that was really the, the initial source of inspiration, and just using you know, Androids as the alibi to talk. About、uh, all these things. But I think, all in all, technology is really fascinating. I t s、uh, I dedicated my life working with technology, so I'm, I'm, of course, really fascinated by it. And at the same time, it's, it, can be,、uh, it can be something very scary.、Um, and I think it's the role of fiction to anticipate maybe the bad things that may happen、um, in the hope that we are going to avoid that. It's like warning people look, this is what's going to happen if you don't pay attention. So please pay attention now, because 20 years from now, it will be too late. So there are many books, and, and that's the kind of science fiction that I love.、Uh, I'm a big fan of 1984、uh, in a different style, different genre, but I think that 1984 really announces the world that we currently live in. ありがとうございます。未来を想像する上でですね、作品が与える影響というところでお話しいただいたんですけどそういったですね、作品を作るにあたってゲーム というものを通してです、ね、一体どういった体験がプレイヤーの中でその作品を通して生まれるのかというところについてお話しいただけないでしょうか The same way I would have done a, a, a book or a film.、Um, and it's very interesting to see that most people agree with the fact that a film or a novel can be about very serious things, but a game may be just entertainment. So, my approach with, with games this time was to say, let's try to create something that I find meaningful.、Uh, I spent two years doing research, reading books, talking to people, trying to you know, really understand what I was talking about and create something that would make sense. And、uh, that's how I see the future of this medium. Hopefully, it will become a form of expression and maybe even a form of art. Thank you. 続いてですね三宅さんにお話を伺いたいと思いますデイビッドさんはですね作品を通してですね SF という作品を通してイマジネーション攻撃から先の未来をどう想像していけばいいかっていうのを提示してくれたと思うんですけど三宅さんは実際にゲームの AI を開発してですね僕たちにそのゲームを通してその新しい技術でですね未来を体験できるようなそういったことをですねしてくれているのかなというふうに思っていますそんな中でですね三宅さんはこれから先ゲーム AI の研究開発を通して一体どうい だ、えー、AI を目指していきたいか、どういった研究開発をしていきたいと考えているのかお話を伺いたいと思います。うん、はい。えー、まあ、僕の最終的な目標はやっぱりそのキャラクターに自我を持たせたいっていうところがあるんですね。それによってまあ、人工知能を作っていると何が面白いかっていうと人間をどんどん相対化してみることができるんですねで。今世界中でいろんな争いが起こってますけど、やっぱりそれは 人間だけががそこにいいるるととうう意識が強すすぎんんだと思うんです、ね、だ思でねからこの世界を人間だけじゃない対等な人工知能を入れることによって、まあ、どんどんその人間の知能っていうのがまあ孤独な頂点ではなくそう、まあ、相対的な AI と並ぶような知性だということをまあ見せていきたいとでデジタルゲームっていうのは人工知能と人間が出会う最初の場だと思ってます でこれからデジタルゲームっていうのは実そのスクリーンだけじゃなくて IoT や 5G のようないろんなテクノロジーで現実世界そのものに広がっていく、まあ、皆さんご存知の「イングリスや「ポケモン g o もそうなんですけどあの街全体がどんどんゲーム機になっていく世界になると思うんですねでそこにいる AI たちっていうのは本当に我々のすぐそばにいるようなキャラクターとして、えー、存在していくとでその時になって 我々は初めてその自分たちの身体と知能を対等に持った AI と出会うことによってそこにこれまで の, その先ほど言ったようなその自分の知能というのをもう一回相対化してみるチャンスをどんどん与えていくことができるメディアだとつまりそのジョージ・オワエルの「1984」の現代版がまさに「デトロイト・ビカム・ヒューマンだと思うんですけどその 人工知能を体験するということが与えられたように僕のゲームっていうのは、まあ、作るゲームっていうのはその人工知能との出会いっていうのをですね与えていくことで知能感っていうものをどんどん変えていくような体験を与えていきたいなと考えていますありがとうございますそれではですね最後に大沢さんに伺いたいんですけど 今ですねお二人がクリエーターとしてまたですね研究開発者のしての立場からお話ししていただきましたそれぞれですねいろんなことを思い描いててこれから先もですね生まれてくるサイエンスフィクション SF にはいろんな可能性がですねまだまだあるんじゃないかなというふうに思いましたそういった中でこれからの社会未来の社会を考えていく上で私たちは SF からですね さらにどんなヒントを得ることができるのかどんなふうに SF が社会と関わっていくことができるのかというのを SF は1、まあ、つの価値として言われるのはやっぱりその非常に相対的な視点を持ってくるということでしてそれは例えば非常に子ども向けの SF 例えばドラえもんとかであっても、まあ、そうした視点をすごい持っていると。 だからそれってなんていうかあの例えば一つの方向にこう思考ってどうしても人間固まりがちなところにいや あ, のあなたの考えてるのとは別の方向性もあるんだよっていうふうにちょっと外してくれるというところが大きいと。で、えー、要するにだから SF っていうのはある種の未来予想図と言われがちなんですけど。 そうじゃなくてこういう可能性がありうる可能性の未来のいくつかの像を与えてくれるんだっていうふうに考えてその中からま自分の好きなものを見つけていければいいんじゃないかなそういうその手助けにあのなれば一番ありがたい形なんじゃないかなというふうに思っております。僕はあのある種のその社会におけるコンサルの役割ですかね要するに人類のコンサルの役割として SF があるんじゃないかなというふうにちょっと思っております。 はい、といとうことでですね、ここまでお話ししていただきましたもっと話してい た, だ い, たいただきたいんですけど残念ながらですね、そろそろお時間が迫っていますのでですね、これでですね、終了したいと思います90分間ですね、皆様はです、ね、最後まで長い間お話ししていただき誠にありがとうございます。